皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。12月15日、今日は、任天堂 t e n d Switch で配信されている、全チェスを紹介したいと思います。通常価格は4ドルくらいですが、Google Play ストアなどでは310円なので、もしかしたらそちらの方が買いやすくておすすめかもしれません。海外の任天堂 e ショップでお買い物をする方法については、この動画では説明いたしませんので、各自、自己責任で調べてください。 見ていただいている通り、大変地味なゲームです。チェスプロブレムを解く以外のことはできません。そういう特化型のゲームです。言って間違えたらすぐに初期配置に戻されてしまう仕様なので、いざとなれば、総当たり方式で解けてしまうのが個人的にはアレです。収録されている問題の質と量については満足していますので、数百円のゲームだと思えば、それなりに楽しめると思います。なんて言っている間に、1問解けてしまいましたね。 この問題のように、チェックの連続でチェックメイトにする問題は分かりやすいのですが、そうでないものもたくさんあります。例えばこの問題です。これはチェックの連続では解けない問題で、将棋で言うところの一手必死プラス五手詰という詰将棋とは全く別のジャンルの問題ということになります。 将棋の世界だと必死問題と詰将棋問題を厳格に区別して出題されることが多いのですがチェスの世界では特に注釈なしでまぜこぜにして出題して良いとのことなので毎回毎回混乱させられていますそれでは最後にこの問題を皆さんに出題してこの動画を終わろうと思います